こんにちサトイレンオーブですえ今日はですねオーブのすすごくねあの少ないんですけど今日はせっかく野田のチームが他にも来ていただいてるので、えー、野田踊り子隊さんあと上昇気流さんが一緒に踊ってくれることになりました今日踊る曲はですね17年ぶりに野田市にできた新しいランプ曲「ガンガラ」っていう曲になりますこのの曲はですすね、すごくあの 楽しい曲なので、楽しんでいってください。よろしくお願いします。野田の祭りじゃー。ー野田のー。 AHHHHH、mm -hmm. 頑張れ 野田、ね、の野田の野田の祭りじゃ駄目ならそういっちゃ 「祭りじゃなんだろう」